大手旅行会社、j t v の調査によりますと、今月デ下旬から始まるゴールデンウィーク期間に、一泊以上の国内旅行に出かける人が、去年より 53.1% ぐらい増えた2450万人となる見通しです。旅行の平均費用は 34,800 円と見たところですので、 コロナ前の2019年における市場を上回っており、行き先は、感動や近畿など、近距離や中距離が多くなっているということです。一方、円安や年齢のことで、かげる分についての覚悟はまだ緩やかですので、かげるこの方は20万人となり、 コロナ前の洋服の一時間に留まっているようです。